皆さんこんにちはいつもごご視聴ありがとうございますこの YouTube チャンネルでは庭木の剪定動画をたくさん上げていますがその数も120本を超えこの中からご自分の見たい動画を探すのが少し大変になってきたかと思いますそこで今回樹種別の目次リンクを作りました これを使いますと自分の目的の動画をすぐに開くことができますチャンネルのトップページの右上にあるこちらのリンクボタンを押してくださいあるいはチャンネルの概要欄の下の方にありますリンクからも同じところに行きますこのボタンを押しますとこちらの目次サイトに飛びますここからご希望の樹種を選び 右側の番号をクリックすると、瞬時にその動画が開くようになっています。どうぞご活用ください。これからも木下徹の選定講座、よろしくお願いいたします。